家を追い出されることになってい<笑>最悪、ね、最悪じゃん、うん、ますよっ<笑>しゃきた ー, ー, たたねーしっかり呼吸して暑い暑いね結構暑 い, 結構熱 い, 結構熱い めちゃ綺麗わーおー、はい、すごいね。 に珍しいね、これなんかあのね温泉の粒子が光とかいろんなもので変わっていく過程で色が変わっていくんだけど。うん たまたま多分ここのこの湯船とこのロケーションがこの色にしてるんじゃないかみたいなことをそう言われててすごい奇跡のそうですじゃあこの色じゃない日もあるってことかちょっと違ったりはするでも基本的にはなんかこのなんかブルーが有名な写真で見るといつも青いよねまさにこの色なんそうそうそうそうね分かるかなちゃんと写ってるか な, なんかこういう入 っって思っちゃうねそ う, そういうふうにできてるそうなんかその青からこう時間が経つと白になるんじゃないかみたいななんか粒子の粒の大きさで色が変わるらしいよちょうどこの青いところで今止まってる奇跡の奇跡 の, そ う, のそういうだけのそうい う, でうちってここ地元 地元近い福岡、うん、だ, だからよく別府は来てたよね。っ て, た、ね来てたうん、いうか今日すごいんだよねなんかあまねリゾートさんにご招待いただいてなんとそこにウッチーが行きたいって思ってた引き寄せちゃった<笑>引き寄せた引き寄 せ, 引き寄せてもらってそ う, そうそう開運って、ま、<笑>でも温泉ちゃんの力があって<笑>まさにそのいいえいいえ行きたいと思ってて。いいいい2 3週間も温泉ちゃんから こんなところから仕事は行来たんだけどっ て, って。そうそうそう。そ私行きたかったところだよってって。それびっくりして、でも行くならウッチーだから、うん、誘ったら行きたいっていうから、うん、そんな有名なところすごいじゃんっ て, って、うんうん。できたばっかりでっ行ってみたいところだったんだよねだ。すごくないですか？すでじゃあもうこのままだったら別府巡っちゃおうって言っていくつかこう行きたかったところのうちの一つがここ、うん、このお湯ね、うんうん。しかもここも行きたいんだけどって言ったら行きたいんだけど。全然趣味が一緒。<笑> 大事だよね、ね大 事,、うん、大事超大事、うん、ちなみにここは、うん、お昼ご飯を食べたらお風呂に入れるシステム す, すごいよねそれもねだそうですねえ、ね、お得だよね、うん、1600円、うん、でご飯食べてお風呂も入れる、うん、最高最高来てくださいちょっと話したいことがあって 何, 何なんか最近、うん、あんまいいことがなくてちょっと落ち込んでて、うんうん、実はね、まあ、嫌なことが重なってて、うん いうところににささらに私家を追い出されることになって、うん、最悪最悪だ、うん、なんか定期着火で大家さん都合でこう家をあの出ていってくださいっていうのが言える契約だったからで今家も探さなきゃいけなくなっちゃってで前のこと重なった上にちょっと大きめの番組が決まってたんだけど。それも、あのー ことが決まってたんだけど、それも、うん、えー、っと、税金の。はい、ああ、やつあったねー、えーううあっ、ああ、あるある、結構有名な。結構有名な、う そ, うそう、あれが、ねうん、そう、結構番組だったんだけど、えー、それが、ちょっといろいろ流れちゃって、うん。重なる、悪いことって重なるでしょ、うん、でも、重なった時は、これからよくなるしかないからさ。キ的にキ、えーポイント、キポーポイント。今回、音声ちゃんのね、いい方面に。 来たでしょ。あ来たこれ来た。うんうん、だから、うん、この湯入ったらよくなる。うんうん、温泉ちゃんのいい方位の仕事運が上がる温泉に来てるから大丈夫。大丈夫。<笑>丈夫うん、だってこれだけ引き寄せてるから今回のアマネリゾートとか。あね。あでもそれうちに引き寄せてるからね。うん私まあでも私だけじゃ引き寄せられなかったの温泉ちゃんがね。引き寄せた。そうそうそうそう。なんかうちにあげてない大丈夫。大丈夫。丈夫<笑>少なくなった分あげてない。<笑>いやいや あのすごい手順札と逆だし、うん、ど真ん中なんですよ。だからすっごい悪くて。だから吉方位を言始めて あ, ーあのやってるから大丈夫よ。姉ちゃん大丈夫？大丈夫だからみんな。 応援してく。してください。最近動画の再生数も伸び悩んでるので、うん、チャンネル登録と。再生いいね、よろしくお願いします。私頑張る。うん、頑張ろう。頑張る来てよかったよ。来てよかったね。来よかった。ゲップ最高。ゲ、う、ッ、ん、最高です。こと 大,、うんね、大好き。ゲッ大好き。ね。ってことでね、うんじじ<笑>で。じゃあ、じゃあ、また来週。二度目。二度目。二度目。ありますので。ということで。バイバイ。 Thank、you